皆さん、こんにちは。今日は新型のステッパー号のこちらはエアーになります。で私、これガソリンかなと思ってたんで、店長がガソリンって言ってたんですけども、これは EHV になりますで。ガソリンまた入ってきたらご紹介しようと思うんですけど、これはエアーでも8人乗りのエアーになりますので、まあ、7人乗りと8人乗りの観点も含めてご紹介をしていこうと思います。で私もエアー実車を見るのは 初めててなんででご、まあ、紹介していくんですけれどもタイヤ自体は16インチでこちらは普通のスパーだと、まあ、サイズ自体は同じものになっていますタイヤはブジストのトランザこれも変わってないということになります一番のハイライトはやはり車内でこれ7人乗りじゃないので8人乗りなので7人乗りと8人乗りどっちがいいのっていうところが一番 この車のハイライトになってくるとは思うんですけれども、まあ簡単にまあ紹介ということで、ステアリング自体はまあウレタンになっています。まあこの辺全然違うところではあります。ただ、こういった競技なんかは、しっかりとこういったインパネ周りにもちゃんと使っていますし、あのステッパーゴンも、これ M クラスと言っていても、まあスパーダのプレミアムラインはどちらかというと、 まあ少し高級志向に振っていて、で、こちらも、まあ少し高級志向ではあるけれども、まあ M クラスミニバン、今まで M クラスミニバン乗った人にもちゃんとターゲットに置くような形でおそらく作られている車なんだろうなと思うわけなんですけれども、でもそれでもしっかりと、まあプレミアムラインもそうだったんですけれども、まあこういった見た目的なところというのはもう抜かりがない作りになっているし、おそらく走りなんかも、まあプレミアムラインと基本的には スパーだとは基本的には味付け変わってないという話もあるみたいなのでやはり少しこう一歩上の車になっている可能性っていうのはやはりあるだろうと思いますでもこちらに関してもエアーに関してはここそうエアーにはない装備っていうのをちょっと見ていくのが一番いいかなとは思うんですけれどもシートヒーターが付いていないですっていうのが一つまずありますでナビも今 少し納期の遅延というのがあって、やっぱ半導体不足ということもあるし、まあ、ロシアと の, その戦争の問題というのもあるし、ナビ自体が今、遅れているといった状態で今ついていないんですけれども、うんまあ、ナビは特にグレード関係なくつけられるようにはなっています。まあ、運転席周りで見るるとととそのの辺が少し違うのかなとは思いますでこちらの方は電源を入れると この辺のメーター余りなんかは、もう普通のプレミアムラインとかとも全く同じものになっていますので、はいまあ、なので、まあ、見た目はもちろん少し違うっていうのもあるかもしれないんですけれども、車の性格そのものというのは、やはり少し高級ミニバンという思考の方に映ってる車にはなってるんではないかなとは思われます。 すするようになりままししたらご紹介していいと思いますあとはこちらの方 C がないです USBA はあるんですけど C がついてないというのが少し違うところかなと思いますあとはもうセンターコンソールとかも普通についてますんでプレミアムラインと大きくは変わらないかなと思いますで2列目は結構違いますので2列目を見ていきたいと思うんですけれども これもちゃんと静電タッチのスライドドアは付いていますで。こちらのシートが8人乗りになるわけなんですけれども、最大の違いはどこかと言いますと、従来の RP5 のステッパーゴンと、このスライド量が変わらない。で、このシート自体も、今これ前にしてますけど、実際はもっと広くはなります。だけど一番こう後ろまでにすると、まあ、この 足元 の, その広さというのが、えー、確かですね、340とか50ぐらいだったと思いますので、従来のステップーゴン、RP ゴンステップーゴンと、この膝元のクリアランスというのは変わらない仕様のものになります。なので、まあ、このように乗ってみると、もう全然足がま伸ばせる状態ではないですし、でも、従来と違うところって、ちょっとここ、 ここの足を入れるところこころをちょっと逃げるように作られるようになったここをちょっと変わりましたねここもうちょっと壁が張ってあったんですけどここ逃げてなかったと思うんですけどここちゃんと足が入るようになってます、まあ、こういったところはやはり少しこう狭くなっている分この辺を作り変えてるっていうところはちゃんと配慮されてるできるだけ足元を広くするという対策というのはされています こういったところなんかはすごくいいんじゃないかなと思います。でもう一回乗ってみて、で、もう一つそうです、こちら。シートベルト自体が C ピラーに備え付けになっています。新型のステップアゴンで仲良せができるタイプの7人乗りに関しては、シートに備え付けなんですけれども、こちらの右側と左側はピラーに備え付けで、 真ん中に関しては、ちゃんとシートに備え付けのものになっていますで。カップホルダーとかは、ここには付いている仕様のものにはなっていないですし、あと、ここも開けられる、あここは開けてはいけないところです。開けられないようになっています。はい結構だから 中の雰囲気というのはだいぶこっちの方がファミリーファミリーしてるかなという気がしますじゃあ前に寄せたらどうなるかっていうとノアボクシーも7人8人乗り8人乗りやったんですけどノアボクシーはちゃんとこの座面が前に上に上がるようになるんですけどなってさらに前に寄せられるようにはなってたんですけどもこの8人乗りは前には残念ながら動かない。 なので、スライド量としては、もうここまでが限界になります。だから明らかに、やっぱりノアボクシーの方が、3列目に関しては、8人乗りに関しては、3列目の方が広くなるということになりそうです。はい。で、後ろら見るとこんな感じになってます。で、3列目のシート自体は、こちらは特に、 プレミアムラインとスパータとも変わらない。で、ここ、シートのボリュームが上がったということで、よく見てみると、ここのところが RP5 のシートとは全然違う作りになってます。こんなのなかったん で, で、ちゃんとこの辺やっぱり、綿をこの辺に、ここ結構、この角っこのところって、結構こう、足が引っかかるところ、太ももが引っかかったりするところで、 シートが硬い柔らかいっていうところが結構気になってくるところだと思うんですけどこういったところにやっぱ力を入れてこういったウレタンを入れてるんだと思いますそれによってシート自体のクッション性を結構上げたんだなっていうのがまあ目で見てもしっかりと取れるところがまあこの辺になるとまあいうことになりますじゃあ今度はこっち側を今度見てみたいと思います まあ、こっち側ももちろんスライドロールとしては同じです。こちらミニシートを完全に後ろに下げた状態。これすると340になりますんで、現行の RP5 のステップアゴンと変わらない。いや、膝元のクリアでスですけども、でも、やっぱりここ。ここです。これも変わりましたね、少し。この辺がやっぱりしっかり逃げてるんで、 それによって、狭いって結構感じにくい仕様になってるっていうのが特徴的です。もうシートこれ当たらないです、足。これすごくいいなと思います。なので、特に340のこの膝、この膝のクリーアランス、340だっても、特に僕は僕です。僕はそんなに先代の RP5 よりも全然快適。 足の奥位置っていうのが特に困らなくなったっていうところはすごくいいなと思いましたで今度また後ろにそうそうここが跳ね上がらないんでこれ以上シート自体が前に行ってくれないっていうところそこがのアボと違うところになりますそうすると後ろのクリアランスっていうのが膝元のクリアランスっていうのが結構変わってくるかなというところはちょっとあります マットがないの で, でこちらエアはもう一つ、ここです、これ、単なる送風のオンオフだけなのでエアコンではないです、なので、ここ、夏が特にパッとこう入れたときに、すっごい熱い風がここに入って出てきます。この中 ダクトが入っているんで、こう、介在しているわけです、厚い絵が。だから一瞬こう、空気が、熱い空気が出てくるっていうのがあってだからフルオートにはなってないっていうことになります。単なる送風法になっているということです。そこがまあ、ガーになっているということになります。ただちゃんとこのようにダクトは付いているということです。でシート自体も、この3列目になってきますと、ちゃんと、クッション性、やっぱり、あの、和木とのやっぱり最大の違いっていうのは、 このシートのクッション性の違いっていうのはもうものすごく大きいなってやっぱり感じます。もうシート自体はもう本当に後ろもすごく弾力性があって長時間普通に東京から大阪まであの長時間乗るっていうことも全然できるシートの作りになってるっていうのがすごいいいと思います。なのでステップオーバーはやはりこうファミリーユースというか、まあ、このエアなんかは特にファミリーファミリーしてる車なので やっぱり大人数で乗る車だなって思うし、ノアボクシーはどちらかというと、まあうちの場合はもう娘二人いるんですけど、基本的にもう三人で移動するっていうことがほとんどなので、まあ後ろ二人娘乗せて自分は前を乗るっていうまあ形なので、まあフル乗車してもまあ四人ぐらいのイメージ。だからまあノアボクの方がいいかなって思うんですけど、まあそれだとちょっとやっぱこと足らないよっていうことなのであればやっぱりステップーゴンなのかなと。あとやっぱりあの車の大きさ。まあその辺で、 あのー、その辺の要素、要素で、まあ、ノアボクなのか、ステッパーゴンなのかっていうことが決まってくるのかなっていうのが、まあ、私も、ここ数ヶ月、2台を比較して、まあ、今回、思ったところになります。もうと、とにかく3列目のシート自体はもう、ステッパーゴンの方が間違いなく快適ですし、ちゃんとこのクリアランスもしっかりと確保されてる。確か160だったと思うんですけど、クリアランスも確保されてますんで、すごく快適に移動できる。 で、こちらの方。えー、エアに関しては、すべてに USB の、えー、チャージャーってのは付いてない。前だけです。付いてるのは。一個だけ。ここのちょうど、この、ここのところです。この前だけしか付いてなくて。あとは2列目なんかは付いてない。で3列目も付いてないです。でこちらも付いてないので、まあ、こういったところが少し装備として、 足らないところなのかなということがあるんですけれども、まあ、別にそんなのどうでもいいよと後でつければ別に問題ないでしょって思われる方に関してはもう全然このエアーでも全く問題ないのではないかなと思います、はい、で最後にですね後ろでこのシード自体もこの辺のクッションがすごく柔らかいですね まあ、手で触ってみても本当に非常に柔らかくて触り心地がいいクッションになってるんで、まあ、間違いなく座り心地も非常にいいものになっている、まあ、その辺はしっかりと努力してるなっていうところはやはりこの車見ても感じるところになりますこれちょっと感度悪いっていうところもあるんでやっぱり。 ノブを引いちゃった方が早いんじゃないのっていうのはあるんですけどでこちらは電動のテールゲートじゃなくて手動のテールゲートです思ったのはやっぱりワクワクゲートを発射したことによってすごくこの開閉が軽くなったもうこれはもうで RP5 も以前私の動画の中 で, このであのワクワクゲートがないタイプの開閉を行ったんですけど本当にそれに近い感じ ね、ノアボクシーはどちらかというとちょっと後ろの、ね、ゲートがね重いですでこのステップアゴンは女性の方でも全然開閉ができるっていうそこ結構違うと思いますこれすごくノーマルゲートであってもすごくね開閉がしやすい全然力をね要さない軽自動車乗られてる女性の方でも全然この車に乗ってこのハッチの開閉をしてもすごく楽にね開閉ができるただ途中で止めるっていう機能はあったついてないんですけど でも開閉のしやすさで言ったらすごくね、やりやすいです、これ。非常にいいと思います。で、後ろなんですけど、実はここ、私の過去の動画を見ていただくとわかるんですけど、この3列目、2列目もそうなんですけど、この後ろのこのフロアというのは結構低周波が乗ります。で、ロードノイズがかなり拾うんですけれども、で、 実際に精神剤どうなのかなっていうところで、まあ、少し見えるところでなんですけど見てみるとこのように全面やっぱり貼られてますここはね剥がせるところなんですけどこのように全面貼られてます今までの RP5 って一部にしかなかったんですけど全面貼られててかつこれ遮音剤自体も見てください非常に分厚くなってる私これは以前 オイルこぼしちゃって自分で掃除したことがあるんですけれどもここ自体がもうこのクッション自体がものすごくこのクッション自体の厚みが増しててこの多硬質材これ自体の厚みがものすごく増してるし違った材料をちょっと使ってるのかなっていう感じになってますなのでもうここラゲッジのフロアの下の 精神剤を張ってる面積とも全然違う。だけれども、前のステップワゴンよりも、このエアに関しては、そんなに車重が変わってない。確か少し軽くなってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこはやっぱりこのワクワクゲートの恩恵があるのかなと思います。ワクワクゲートをなくして、その分、精神剤を張って、車を静かにしたというのがあると思います。精神剤自体はアスファルトの、アスファルト材になってるので、 貼れば貼るほどやっぱり重くなっちゃうっていうのがあると思うんですけど、それを重量を RP5, RP5 と同等にしてきたっていうのは、やっぱりただ単に貼ったということじゃなくて、ちゃんと適材適所を考えて精神剤を使っているということになるからと思います。で、ここはもう以前のステッパーゴンとは変わらない。こちらもそうです。こういう感じで。 でここがちょっと何か変わりました。こんなプロテクターついてなかったんで、これももしかすると、精神剤とか、遮音剤の一部にもしかするとなってるのかもしれない。こういうのついてなかったので、まあ、こういうプロテクターがつくようになった、この部分です。っていうのも、ちょっとこう変化点になってるかと思います。ちなみに、3列目から2列目のシートが動かせるかどうかってよく聞かれるんですけど、それはちゃんと動かせます。 まあ、例えばこっちでもいいと思うんですけど、こう引っ張ってあげれば、ちゃんと前に行きますし、こっち、足で、こういう風にしてあげれば、この背もたれが倒れて、前にもちゃんと行ってくれるようになってますんで、3列目に乗ってても閉塞感を感じずに、2列目のシート自体をちゃんとこのように動かすということもできますんで。 まあ、特に不便することというのはないかなと思います。と、はいうことで今回はこちらの新型ステップワゴンの今回こちらは e h v のエア8人乗りの車のご紹介主にユーティリティのご紹介を今回はおたしました。当チャンネルでは車及び